今回のパスファインダーめっちゃいいんだよなでもとりあえずライフラインを買うかわいいライフラインかわいいゴールドアクセサリーってすごく好きああ買ってしまったパック引けるの夢、ね、多分700んこっちかいきますよ は絶対欲しかったわいいこれはパサインダーかパサインダー次のやつ買いたいからな最後の1個うんんだろうこれは何 ?G7 か G7 使わないんだよなフララ結構使うから。 いいけど別にまあ装備しとくとりあえずうーんレベナントも装備するさてさらに引きますよスパレジェ入手できるからブラハ買えば1万2000コインでいけるはず<笑>買っていいのかなちょっとビビる よい買う<笑>買ったえー、やばいな7個引ける他青なんだこれ何301うんでもいいの持ってるんだよ な, なんか独特次 両方青なんだけどおっ老婆かなんかうんこれジブラルタルじゃんいいね次あ待って別のやつで金来たんじゃないこれとりあえずこれがロングボウは普通のいやこれがイベントだよね多分。 これかわいい結構ライフラインいいうん<笑>うんうんうん普通まあとりあえずこれつけとくかなかな か, なかなかだよねこのポーズなんか結構青多いなこれは鳥ってかわいい もうなんかツルツルしてるのがかわいいおっ金も出てるこれ何誰バンいいじゃんヘムロックか最後最後ではないけどねおおおおい い, いいねいい<笑>いいえ何 ラージュかハマックはいいと思う可愛い結構十パック買うああ買っちゃったやばいでもこれでもうやばいなやばいどうしよう紫来たとりあえずこれはレース真ん中は何 フ, ファーかこれ嫌いじゃない結構まあでもなんか大型建設の方がいいかなあこれもなんか悪くないんじゃないあーバサインダーか、ね、え待ってリボーションだよこれだよ待ってたこれを待ってたえこれめっちゃいいじゃん紫金金だったんだけど やーばこれ誰の漫ンかさっきのでいいやこのパンが嫌いじゃないんだよねあこのライフラインかわいいんか結構ゴールドアクセサリー好きだからさゴールド系入ってると好き今回の結構好きキラキラしててこのミラージュ笑っちゃうよねディボション出たんだディボションさの今回のレジェンドリースキン好きすぎて あー悪くないじゃん青じゃないからガス押しまあとりあえずつけるこれさものさなんか後ろ姿がアサシンクリードだよね<笑>ほぼプレイしたことないけどこれは別に普通なんかこれ何ダイブモーって装備とかないのかこれ誰の漫画うーんなんかまあ 金の出たからつけない一応これはあチャームねなるほどねうんあ来たこれ待ってたオルタネーター待ってたこれめちゃめちゃいい見てハートが可愛いいキラキラしてるし ま、だ何来るんだろうああこの子ねランパートなみってるからいいや最後の1個って何が残ってるなんかもう全部引いた気がする紫きたししかも何これ20かあーだいぶえも音だったのかおえっ待ってこれかえっ待ってこれかあやばいやばいやばいやばい待ってこれだ あ<笑>あ、引いちゃったよ装備したとりあえず待ってやばいないいじゃんあっ待って映ってるやばいやばい入手しちゃった コンプリートしましたよどうですかもうやばいコンプリートちょっと嬉しいあと車買おうかないやー悩ましいでもめっちゃ欲しいんだよねコイン多めに買っちゃったし<笑>買っちゃった買っちゃった買っちゃった これあとキャラメリゼね私キャラメリゼって結構ゲームで使うんだけど買わなきゃいけないかな義務感を感じるいやーでもなんかこの遠目から見たのいやでも意外と可愛 い, い意外と可愛 い, いしキャラメリゼだからしかも500円でしょ欲しいいやーでもこっちのクリプトの方が好みは好みでもクリプトレジェンドリースキン持ってんだよなーでも派手なの可愛 い, い なんか派手なスキンってすごく好き可愛いから別に目立ったっていいどうせ目立つ目立たないの前に死ぬからえー、どうしようどうしようキャラメーでどうしようえー、どうしよう買っちゃおうかな<笑>買っちゃった装備したもうこれずっと使うわあーなんか達成感達成感しかない 達成感しかない